数々の名曲を誕生させてきました。2023年1月から4ヶ月連続で映像作品や楽曲を発売する企画が始まり、その人気はますます拍車がかかっています。ということで、編集部がシックアップした3曲を紹介します。マル・アイ・プロミス、2020年に発売された6枚目のシングル、アイ・プロミス、オンライン型コンサート、 キングプリンスコンサートと2020ケラルからで発売情報が解禁。ウィンターラブストーリーに引き続きセブンイレブン2020年クリスマスの CM ソングに起用されファンをときめかせました。曲のテーマは冬。世話しなく人々が行き交う雑踏の中で冬の寒さと大切な人のそばにいられない悲しみをかみしめる男性の姿を表現しています。 キングプリンスへの見事な歌唱力と、決して実らない恋と分かっていながらも、永遠の愛を誓う、その一途な思いが曲のはしばしから滲み出ています。また、ドラマしたての MV ストーリーバーでは、キングプリンスへのメンバーそれぞれがシチュエーションの異なるラブストーリーに挑戦。ごつの物語が、切なさを印象つけています。 マルラビン YOU2022 年に発売された9枚目のシングルラビン YOU。平野志陽さんが出演する構成ジュレーム IP の CM ソングに起用されました。ただ一方的に恋愛感情を抱いていた主人公が運命の相手の過去や傷までも包み込む人間に成長し、いつまでも変わらない愛を伝える至極のラブソングです。 物語性のある歌詞と心温まるサウンドが相まって心に染み入ります。特に運命の相手に寄り添う主人公の様子を描いた2番の歌詞はファンに大好評です。デビュー以降、様々な状況の人々に向けて応援歌を発信してきたキングプリンスだからこそ愛情のこもった曲に仕上がったのでしょう。 丸月読み2022年に発売された11枚目のシングル、月読み。平野紫陽さんが主演を務めたドラマ、黒詐欺の主題歌として書き下ろされ、現代社会における詐欺の脅威を題材にしたドラマの内容とリンクしています。曲のコンセプトは、嘘。 アップテンポなメロディーに乗せて、どこかで愛情を求めながらも素直に受け入れることができない複雑な感情を歌っています。哀愁を帯びたメロディーで始まり、サビに向かって徐々に激しさが増す。見事な構成です。振り付けは、リーハタさんが担当。高難度のテクニックを必要とすることで有名な一番よりも、はるかに難しいです。 キングプリンスへのメンバーがセクシーな表情をかべつつ、高次元のダンスを踊る MV は再生回数が1億回を突破し、圧倒的な人気を誇っています。マルキングプリンスへのシングルで一番切ないと思う曲はここまで3曲を紹介しました。あなたがキンプリのシングルで一番切ないと思う曲はどれですかコトーン。